効率よく痩せたいできるだけ少ない尾尿で全身鍛えたいそう思ったことはありませんか今回はブリッジを紹介しますこのブリッジ実は大人になってやるとめちゃくちゃ効果的なんですなぜかというと大臀筋ハムストリング脊柱起立筋広背筋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 ストリング使ってる感じがあると思いますできるだけ高く持ち上げた状態で15秒キープいきましょうスタートできるだけ体を持ち上げて高く上げたらキープしっかりお尻使ってる感じがあると思いますあと少しです OK これをもう1回やっていきます2セットずつやっていきます2回目いきましょうスタート 持ち上げて、うわお尻に効く。お尻どうですか硬いですか。触ってみてください。効いてる。やっしゃ、OK、うわーお尻結構効いた。次はうつ伏せです。この状態で足肩幅で足首を両方持ちましょう。このまま体を持ち上げます。行きましょう。スタート。 頑張ってこれがね。リバースブリッジしっかりね。肩甲骨の背骨張ってください。もう聞いてる？オッケー！これはもう一回です。行きましょう。スタートこれでね。体の背面全部使ってますからね。めちゃくちゃ効率がいいですよ。皆さん。 できるだけ上半身持ち上げて OK ああ効いてる効いてる今度はそのままね足肩幅で膝をついたまま体を持ち上げましょうこれもできるだけ体を持ち上げてくださいいきましょうあとこれもブリッジですフロントブリッジという名前ですまっすぐではなくね体をしっかり丸めて おすめてオッケー。あともう一回です頑張りましょういきますよスタートできるだけ背中を丸めてお腹に力を入れてうわ OK さあラストです上向いて寝ましょう 今度はスマホを置いたままですので声だけ聞いてやってくださいそしたら今度は普通のブリッジ手をついてお腹を持ち上げましょうこういう感じ手首が少し痛い人はね手を広めにしてください行きましょうあと2回やったら終わりスタートー大きくあもうみんな無理しないでね息を忘れないようにしてね に戻って、うん。戻るのが結構むずいですね。あともう一回。これで終わり。すごい聞いた。シャラス。スタート。うわ、ん。死んでる。うん、それのように。よっしゃオッ行ー。いくの。めちゃくちゃ聞いた。 ブリッジやべえ。めっちゃ効かせながっしいと。あとはストレッチをしていきます。手を脇の下について、肘を伸ばして、ここでキープ。いきましょう。どうですかいつもこれやった人って、今手ついたらめちゃくちゃ楽じゃないですか。この体をね、反るっていう動き を, をしたんで。 多分力を入れずに手をついて取ることがすごい簡単になってると思います姿勢が良くなりますからねこれいすごい楽に取れるなこれ体がおしょっけ今度はねこのまま腰をフリフリしてくださいまもクールダウンです行きましょうスタートブリッジでね体の後ろ 全部使いましたからねちゃんとクールダウンして終わらないとね体が辛い状態でね動画を消してやめてしまうと辛い記憶が残りますからねクールダウンしてから終わりましょう。 ブリッジどうでしたかどのくらいできたよっていうの良かったらグッドボタンとコメントで教えてくださいこのブリッジ毎日1回やっていくと体の姿勢が良くなって筋肉のバランス整ってきますんで続けてみてくださいもう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて